俺とお前でやってやろうぜ新ンタイガキの遊びじゃねえんだお前にやっていきねキテツは不思議な力があって武士団はそれを使って鬼と戦うの小雨田武士団と共闘しませんかまト出るか鬼と出るか楽しみだな諦めの悪い子は嫌いですよ武蔵に何をしたんだ探し求めていた黒曜の女神だダンフォニン ANIMAX!